皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です、えー。今日はですね、えー、星空撮影塾 DVD 第2弾でございます。大型赤道儀のセッティング方法ということで、えー、大型赤道儀とは言っても比較的小型の方に入るよねっていう、ビクセンの AP 赤道儀という赤道儀を使って、まあ、セッティングをするっていうのをご紹介している動画をお見せしたいと思います。前回の 第一弾の動画、まあ、ポラリエを使ったセッティング方法みたいな動画を、えー、投稿しましたけども、えー、それの反響が結構あってですね、まあ、皆さん喜んでいただけてるなっていう声を、まあ、各方面から頂きましてやってよかってかたたなと思いました天体望遠鏡 の, その赤道儀の設置ってどうしても紙だとね伝わりにくいところがあるんで、まあ、それを映像でお見せすることによってあこれでいいんだっていうねそういうなんか分かりやすさというか。 そういういいいのが伝わる映像なななんじゃないかなと思い ま, すまあ特にそのバランスのね設定方法とかあとアニメーションで見せている極軸望遠鏡のこう合わせ方とかですねそういうのはですね非常に役立つ情報じゃな い, じゃないかなと思いますこの後の動画を見た後でですねちょっとした補足説明を入れますんで、えー、最後までこの動画見ていていただければなと思いますそれではどうぞ それでは次は、えー、こ, ういうこのようなです、ね、大型の赤道儀の組み立て方、えー、セッティング方法についてご紹介をしたいと思います、えー、先ほどのポラリエと違ってだいぶ大きくなりますで上に乗っているものも大きくなりますけどもこう上に乗っている機材の焦点距離とか重さによってやはりここの大きさも赤道儀の大きさも変わってきます あとは、えー、撮影したい被写体ですね、えー、星空、天体の、えー、大きいのか小さいのかに合わせて、小さいじゃないとこういう細い望遠鏡大丈夫ですし、えー、より淡くて小さい天体になってくると、こういう大きい光景の天体望遠鏡というのが必要になってきます。でこの天体望遠鏡ですね非常に焦点距離が長くて ただの点を撮影するのですごくシビアな精度が要求されます色々、えー、ですねセッティングの時に注意点がありますので、えー、そこをご紹介していきたいと思いますはいそれでは実際に赤道儀を組み立てていきたいと思います、えー、今ご紹介で使うのは AP 赤道儀というタイプになります Vixen の非常に小型軽量でコンパクトで使いやすい赤道儀になりますそれを使って今ご紹介していきますまずこれ三脚なんですが今原っぱの上にいますけども 本当は、まあ、アスファルトがベストです。というのも、こういう三脚の先の石突きゴムで、ですねもうブレるんですね、そのぐらいまあシビアな撮影になります。本当は、えー、こういうふうにです、ね、中にスパイクがありますので、これを出して、えー、アスファルトの上で撮影するのは本当はベストです。ただ、まあ、こういう原っぱの上でも、えー、しっかりと固定できていれは撮影できないわけではないので、まあ、できればアスファルトの方がおすすめですよというところ、まずご注意ください。 でえー、この三脚の下にですねこういう金属のパーツがついてますこれ北極星を合わせるときに非常に大事な水平支点というものなんですがこれ絶対なくさないようにしてくださいね、はい、でこの上に赤道儀を立てていきますこれが AP 赤道儀というものになりますこ れ, これでも結構ちっちゃい方なんですね本当はもっとでっかいものなの で, でここで下のこのパイプを回して 設計用に本体を。固定していきます。はい。で、このネジを締めて。えー、固定をします。はい。で、次に、ええー。天体望遠鏡、こっちに望遠鏡も載せますけど、こっちに重りをつけてバランスを取るんですね。えー、そのウェイト軸というものをつけます。これですね。 はい取り付けました次にバランスウェイトですね、えー、とこちら 1kg っていうやつですけどもこれを取り付けてこのウェイトこのバランスウェイトが抜け落ちないようにです、ね、止めるやつですねこれを取り付けますはいでこっちらに天体望遠鏡を載せます今もカメラついてっちゃってる状態ですけども、えー、天体望遠鏡にこの今 えー、カメラがついている状態です。まあ、こういういい風にですすね、えー、取り付けていきます、えー、ここで注意点がですねここにあるネジ2つあるんですけども、えー、こっち片方このシルバーのやつが抜け止めネジというやつになります。えー、こっちを先に緩めても防易が落ちないようにこのネジがあるんですけどこれあの、えー、先にこの黒い方を回すとこっち回らなくなっちゃうので。 取り外すときは先にこっちを回すようにしてください。取り外すときは黒からではなくてシーバーの方から、えー、取り外すようにします。まあ二つもこれしっかりと固定してください。こちらがファインダーってやつですね。焦点距離がとても長い撮影になりますので、これがだいたい300ミリぐらいの焦点距離の望遠鏡になります。これをで照準を合わせて撮影をするという。 えー、流れになりますねで最後にこういうコントローラーがあります、えー、このコントローラーで、えー、赤道儀を制御しますこれを取り付けて組み立てはこれで完了です、はい、重要な注意点をいくつかご紹介したいと思いますまず、えー、バランスですね えー、この赤道儀ですけども先ほどお伝えした通り、えー、星空を追いかける、えー、アイテムですで、まあ、これがゆっくり1時間に15度っていうスピードでこうゆっくり動くんですけどもバランスがこっちとこっちで取れていないとこういうふうに今望遠鏡側は非常に重たい状態なんですねこういう状態だと、まあ、このような体勢で撮影をした時にこっちの方が重たいので 正確にこう星を追いかけることができなくてカクッカクッカクッっていう感じになって星が点で取れないいっていうことが起きますなのでこっちとこっちの重さを、えー、同じにするのが必要なんですが今どうやらこのバランスウェイト 1kg だけではバランスが釣り合わないようですので、えー、こちらの重りをもう1個重たいのにしようと思います。 これバランスベッド1 9キロというものですねこれを取り付けましてで、えー、とこう緩むとわかりますかねだいたいこれでバランスが取れていますもしこれがもうちょっと内側にあるとやっぱりバランスが取れませんので まあ、大体バランスが取れる位置ですね反対側にこっちだけ重くても良くないのでちょうどバランスが取れる位置を探してセッティングしますはい、えー、今この重り側と望遠鏡側の重さをこうすり合わせた状態ですでこれだけじゃなくて今度この望遠鏡のカメラ側と望遠鏡のこの前側ですねの 重さも、えー、バランスを取らななきゃいけないけですでこれ今緩めてみるともうカメラ側のほうが重たいんですねこれだとやっぱり、えー、正確な追尾腰の撮影ができないので望遠鏡をもうちょっと前に押し出してずらして、えー、バランスを取りますこのぐらいですかね はい、前にずらしましたじゃあもう一回確認してみましょう大体大丈夫ですねこの、えー、ちょいちょいとこう動かして同じような動きをしていればバランスが取れてます、えー、もしずれていたりするとやはりどっちかに対してこう偏って動いてしまいますのでえー まあ、しっかりと止まる場所ですねで。なおかつこうやって動かして同じスピードで動いてるかなっていうのまあ大体でいいです。こういうふうにバランスをとってください。でまあこれで、えー、こちら側の重り側、望遠鏡側それから望遠鏡 の, この前後をですねバランスが取れた状態です。ここで、えー、北極星に合わせるっていう作業をしていきます。えー、ポラリエと同じくこの赤道儀 AP 赤道儀というものですけれどもこちらも、えー、北極星と向かい合わせにすることによって えー、北極星、えー、星空の動きをこうしっかりと追いかけてくれるという装置になりますので、コラリー映時とは違って焦点距離が長いので、えー、極軸望遠鏡というこのアイテムを使って、えー、実際に北極星を入れます。で、これ実際300ミリぐらいの、えー、星を北極星を入れるためだけの望遠鏡です。まあそのぐらい精度が必要になってくるんですけども、使い方は。 まず、えー、今、見えている、えー、これ北を向いているわけですけども、えー、向いている状態で北斗七星かカシオペア座が見えると思います。まあえー、中を見るとその北斗七星とカシオペア座が書かれていてまずその見えているカシオペア座と北斗七星の角度同じ角度になるような感じでこのスケールを回していきます。だいいたた合わせたら 今度は、えー、北極星を実際真ん中にあるポラリスっていうふうに書いてあるところに入れていきます、えー、やり方はまずここのネジを緩めるとこれに左右にですねちょっとずつ動きますでこの左右の微動とそれからこっちが上下ですね上下の微動これを使って、えー、実際の星を北極星を合わせていきます まあ、こういう感じですね。だいたいこういう風に三脚を動かしてで調整してこういう風に呼吸器を合わせていくという感じですねで。この時に両目開けていた方が見やすかったりします。まあ片目つぶってでも両目つぶってでも両目開けてでも。 えー、見やすい方でやっていただきたいんですが両面を開けて見るっていう手もありますのでそれでもやってくださいで実際これで北極星を入れましたってなると北極星の横にですね、えー、もう2つ星を入れるスペースがありますえー、と小熊座のデルタ勢っていうのとヘフェイス座51番勢っていうのを入れるところがあります北極星の次に明るい星2つなんですが、えー、その基準となる星を、えー、端っこの、えー、そのスケールの中に 入れてくださいこうして3点で合わせることで、えー、より正確に極軸設定北極星の合わせることができるようになりますまあ最初は無理やり3つじゃなくても2個だけでもいいので、えー、合わせて、えー、それでセッティングをしてみてくださいで実際そのスケールの中に星を入れることができたら実際あとは好きな方向に天体望遠鏡を向けて、えー、撮影を開始するという流れになります カシオペア座と北斗姿勢の向きがよくわからないときはアプリを使って見つけるという手もあります。ビクセンで発行している PFL アシストというアプリが無料アプリがあります。これを使うと今その時間帯でどこに北極星、カシオペア座それから北斗姿勢があるのかというのを表示してくれますのでこれを元にして実際に見える星と照らし合わせながら えー、赤道着の設定をしていくっていうのも、えー、一つの手ですまあこういうふうに練習してみてくださいはい皆様お疲れ様でございますありがとうございました、えー、それでは補足説明なんですけどまず一つセッティングのそのバランスの取り方のところなんですけど動画の中では結構シビアにね、えー、とこのバランスウェイト側と望遠鏡側をこう バランスを取るっていうのをやってましたけども、バランスウェイトと望遠鏡はこう水平に並んでいるような状態だと、バランスが完全に取れていると、こう中で噛んでいる赤道儀のギアがどっちつかずで噛まなくなっちゃう。で、それが追尾エラーに繋がるっていうことが起こるんですよ。まあそういう時はバランスをちょっと崩してギアとギアを噛ませてやるというような設定方法もまあ必要だよということで、これまあ。 また、ね、別の動画で詳しく説明できればなと思いますけどもでそれがまず1つ目とで2つ目がです、ね、極軸望遠鏡の設定方法のとこですね、えー、とこう望遠極軸望遠鏡を覗いた時にどれが北極星か分かんないっていうのがね全部点ですからそういうあるあるがあるんですよ。でそういううういい時はこにに、ね、山とか木のすぐ上に えー、北極星が来る位置に望遠鏡を設定するっていう風にしてみるといいと思いますそうすると極熟望遠鏡を覗いた時に上下が分かるんですよね木とか山が映るからだからそのすぐ上に光ってんのが北極星のなんだなっていうのが分かると思いますまあ北の周辺ってねそんなに撮るものないのでそういう風にやってみるといいと思いますこれが補足説明の2つ目ですね 当時の私って本当赤道儀のそのとっつきにくさというか分かりにくさというか難しさというかまあそういうのをですねなんとかしてこうクリアしたいなっていう熱意があったんですよね。まあ今もないわけではないですよあるんですけどなんかそういうのを私もなんか昔の自分の動画を見てちょっと感じてですねなんか刺激になったなっていう感じがしますね。第3弾もですねまた見に来ていただければなと思います。